たとえば僕が生きてたら自分の好きなことを好きなだけする 考えても出がしない。ありもしない。例え話。